めっちゃ人気ありますね、この曲は。で、えー、私、実は以前、残酷な天使の定税ガズレレッスン動画を上げてるんですけど、やっぱりね、ちょっとあの昔の動画、昔っていうか初期の頃に私がレクチャーしたやつなんで、ものすごいセサービス精神が良くないんですよ。であの歌詞も出てないのでね、まあここで、 きっちりと改と改訂版して、しかもかっこいい版ではちょっとねまたさらに面白いのを追加してますんで、えー、いつものように2バージョンやります改訂版として2バージョン、えー、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにガズレレ流超簡単バージョンで4つ引きでやってみます後半はかっこいいバージョンですよかっこいいバージョンはさらにちょっとネタを小ネタを追加してますんで最後まで是非ご覧になってくださいはい大好きな一曲 あの曲だけは私にものにしたいという曲思い出の曲えー、ぜひウクレレで弾き語りでやってみませんかあのただ歌うだけっていうより弾いて歌っつうのはこれが最高に楽しいんですリズムも全部コントロールできる強さと強弱とかも歌の強弱に合わせて演奏の強弱もこういうの本当楽しいんでぜひこの弾き語りを始めてもらいたいんですけどね音楽とか楽器とかもやったことが苦手なんですよって方多いでしょう。 ウクレレだったら、ウクレレだったらすす。ぐできますなぜなら簡単だからです。えー、簡単だけど奥はもちろん深いんで、えー、ずっと続けられる素晴らしいあの人生のパートナーになると思うんで是非始めてもらいたいんですけれどもどうしたら始めれるか今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで動画見てるだけでどんどん弾けるようになります。やったー。はいえー、だったら、ね、 え、暇さえあればスマホでもね、ちょっとした時間でもちょっと触ってこう練習できる。しかも無料ですから。で、ガゼレレ YouTube チャンネルだったら650曲以上の超絶簡単レッスン動画、ありとあらゆる音楽をアップロードしてますんで、ずっと続けられると思いますぜひ皆さん始めてください。じゃあ、ここにリンクあります。ここの初心者レッスンのここというところに行って、数字の1から順番に動画を見ていると知らない位置に弾けるようになります。じゃあ、クリックいってらっしゃい。初心者レッスンのここ行ってらっしゃい。カチ はい、いってらっしゃい。それでは、えー、残酷な天使のテーゼ改訂版。まずは最初、シンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、スリー。残酷な天使のように、少年よ、しんわりなれ。わぁ。 なるほ 「ほとばしる熱いパトスで」「おのいてを裏切るなら」「この空を抱いて輝く」「少年よしわになれ」ワンツースリーポー テッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテでテッテまテッテッテッテッテッテッでッテッでッテッテでテッテッテてでッテッテッテッテッテッテッテッテッテッでッテッテッテッテでテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッでッテでテでテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ 見ながら演奏しておりまます、はい。全くこ の, ままですなので皆さんもしガゼレール歌本ボリューム1を持ってる方は持ってない方は買ってくださいよガゼレール歌本で検索するといっぱい出てきます Amazon でももちろん購入可能この54ページはいえー、これを見ながら、えー、確認していきましょうでえー、ここに赤ペン入れてるじゃないですかこの赤ペン入れたのがこれから後半やるかっこいいバージョンで出てくる今回 あの加えてる決めなんでこれまた面白い、まあ今はこの赤いとこ関係ないんでコードだけひとまずメモってくださいこれはですねあの動画内のテロップと一緒に 見, やあの見合わせるといいと思いますが一応参考まで一時停止でねはいでここの点がいつも言ってるんですけどこれでリズムを測ったりこの波でこの点々のところであの音程を測っておりますはいままずこれが A メロまで一時停止ね。はい OK じゃあ B メロ B メロってとこここだけだけどね ちょっとだから、ね、ワンブロックちっちゃいから、ちょっと、は、思ったよりあの、いっぱいあります。で、ここ、錆やって、で、最後は、この、最後っつうかね、この、ファーリアル、このあの、不思議なところ、あの、三尾化みたいになるところね。 これはあの、なんとなく私が聞いたので書いてるんで、歌詞はもう本当よく、あ、これで合ってるのかもよくわかんないんですけど、一応参考ま で, です。で、最後、あの、てててててメロディやって書けるに終わったということになってますけど、これ、まあ皆さん最初に断っておきますけど、もちろんあの、ガズレレ流のショートカットバージョンですからね、ウクレレ練習の二番のやりたい方は、同じコードシングルで書き出してください。そうすると頭に入ります。で、出てくるコードを解説します。a m d 7 d m f g 7 e ン、コード六個って書いてあります。はい。 ガズレレ必須コードを、勢ぞろいでございます。このガズレレ必須コードを覚えてください、ね。必須って書いてあるでしょ、えー。コードっていうのはね、本当に星の数ほどあるんですけど、えー、優先順位をつけるって覚えた方がいいと思います。で、このガズレレ必須コードっていうのは、ガズレレ YouTube に出てくる定番コード8、8個のコードを覚えるという、それのグループのことを言ってんですけど、えー、私が以前、超簡単に解説した、わかりやすく解説した動画をここに貼っておきますので、このコードの覚え方、ここの動画で勉強してください。わかりやすいですからね。はい。じゃあですね、 今はあの初心者バージョンはこれを四つ引きで淡々とやった後半かっこいいバージョン解説していきますまずはですねこれねあの前回撮った時 A メルからね<笑>青い風がいい<笑>今すごいノリノリのジョルクビートでやったんですけど、えー、音源はよく聞くとここは結構ね言ったらしてたんですよなんでこうします青い風が今胸のドアを叩いてもこのようにボディタップタップ で B メロからまず16ビートの「チャ」まず C で弾いてみるとこういうコードの弾き方コードじゃねのリズムの弾き方これを16ビートの「チャ」というふうに私は命名しておりますがまずはね最初は8ビートから始まるんですよ。 はい、全部これで8ビートでやってもらってももちろん構いませんが16ビートの方がこの曲はかっこいい、えー、ここにリンクありますこのリンク先は私のホームページの一枚でウクレレできるリズムいろいろというホームページなんですけどまずそこで8ビートを完全にマスターしてください、はい、で下の方に行きますと今度は16ビートが出てきます16ビートと8ビートができるようになったら今度は8ビートの「チャ、えー」16ビートの「チャ」それでこの「チャ」チャっていうのはこ れ, これですこれが入るだけで 下楽器のもそでかっこよく感じますこれぜひマスターしてください。で、えー、まあ16ビートのチャっていうのは簡単ではないんでね、やっぱり8ビートで最初練習するのをおすすめします。そうすると、 これ で, でも、8ビートでも十分雰囲気が出せると思うんですけどやっぱり原曲に近いとなるとやっぱり16ビートのチャの方がいいかなと思いますはいでまだ16ビートは難しいんでじっくりものにしていてくださいね今回出てくるキメなんですけどちょっと解説を入れていきますとここねえっと「リンマになれ」とこで「テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ カッティング。できる方は入れてもらいたい。ちょっとやってみましょうか。で、ででででででででででで。次ですよ。ここ。ここ G7 で。たったっって4回止める。はい。ここ。えー、黄緑色で G7 変えておきますので。他にもこうやって出てくるところあります。えー、ここちょっとチェックしててください。まず1回目の決めはですね。A メロの一番最後、B メロに行くところの前の、ええー、と、ここですね。 えー、運命さえまだ知らない、痛いけない瞳、ここ見てください。決め一って書いてあって。で、ここ、一弦の2、二二三五って書いてます。E7 を押さえたまま、一弦の2、二二三五と上がってきますということで。2っていうのは e ンそのまんまなんで、ちょっとやってみましょうか。運命さえまだ知らない、痛いけない人、2、2、3、5です。E7 を押さえたまま、一弦は二を押えてるでしょ。2、2、3、5。 はい E7 を押さえたまま小指が5まで届くのは結構遠いと思う人はねこ の, この薬指を2引き終わったら離すと結構いいです223の時にも離しちゃうんですよそうすると5まで結構いけすこの角度を使いたいからねこれをいつまで押さえてるとこれでブロックがかかっちゃって5まで届かないっていうこういうしんどい思いをするんで22終わったら次小指で3とかこうとにかく1弦2235。 E7 を押さえたそれで B メロに入っていくんですけどそしてまたそれ面白いことにこの B メロの最後でもまた同じような決めがあるんですけどちょっとね尺が違うあここもいっとこうか、えー、ここ B メロごめんなさい、えー「だけどいつか気づくでしょうその背中ここここの C のところ1弦357」って書いてありますここはね前回もちょっとやってるんですけどちょっとやってみましょう1弦 C を押さえたまま357なんでつまり1弦だけは変わっていくだけちょっとやってみます だけどいつか気づくでしょうその次ですよ。赤、うん、うん、うん。3、5、7って感じで、ねえねーねーって、どの次行きます。三五七これ簡単でしょただ、指一本でも一緒に好きな指で弾いてください。三五七一弦の三フレット、五七フレットね。はい。で、次はその先。ーメロの一番最後のところ、ここもね、 ここのキめ一と似てるんですこのキめ二なんですけど、同じなんですよ。E7、22335って書いてあるんですけど、ちょっとこれとタイミングが違う。じゃん、えっと、ここはね、えー、こういう感じです。はるか未来目指すための羽がある子。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃんじゃじゃんじ ゃ, じゃんです。じんじん、じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。ちょっとここやってみましょうか。はるか未来目指すため ちょっと早いですよなんだかつかだか235はい 16m の中これでサビにザーンと入っていきますこれがキめン2というやつですねその辺のことはピンク色で動画内ではテロップ入れときますはいそのキめを入れるのを入れるとまたメリハリが出てくるでですねまあ難しいところとしてはこのファーリアの前のところのこのカッティングここはねもうボディ カファリアここ、ちょっと難しいですよね。最初 ん, から入るんですよもう一回やってみましょうか。 ここはちょっと難しいでしょう「トッタンツたって口で言いますワン・ツー・スリー・フォー「ツッタたつタツつったツタただタタ」「ツつったつタッつったツクタタタ」まあちょっとこれ難しいんで、えー、普通の十六ビートでまずやるのもいいと思います「でやってももちろんこれでもいいですよちょっと難易度高いですけどちょっとこれも一応デモ演奏はやっておきますで最後サビに戻って終わるという。 先パターンでしよしこれを踏まえた上で残酷な天使のテーゼかっこいいバージョンをやってみる 1, 2, 3, 3. また「そっと触れるもの」「を求めることに夢中で運命めさえまだ知らない痛い」 あまだ!」 韓国天使のテーゼかっこいいバージョンやっていました改訂版でいろんなこの E7 のところのメロディーをつけたバージョンまたこれ愉快になりますねこれは本当いつも本当カラオケランキングに絶対トップテン入ってますからね皆さんわいわいウクレレで歌いましょうありがとうございましたはいドンガズレレホームページをご覧になってくださいはいここにホーームページをリンクも貼っておきますえざざっといきます、CD、が11月15日に 数の CD。二枚組で発売されます。これがジャケットですけれどもね。一枚は製品版。製品版というか、完成版というか、かっこいい版というか、作品です。一枚はその作品が弾けるようになるための練習用 CD。その二枚組。これ斬新です。CD のこと。 全部詳しく書いてあるホームページのリンクをここに貼っときます。ここではもうね、音源全部公開して、レッスン動画も上がってますから、そこで見てください。<笑>はい。で、このイベント1月、11月11日、11月11日は毎年、ガズレレの日ということで制定しているんですけど、この日にその CD 先行発売しますので、はい。このガズレレ代官山、これは本当にね、 ぜひ皆さんいらしてください。えー、3部構成で1日中ガゼレレ三倍です。最初はガゼレレの式典。で、途中、第2部はですね、えー、みんなで歌うガゼレレ大合唱パーティーをやりまして、第3部は本当に乾杯っていうパーティーです。そこでもうガチャガチャやりましょう。グレレ持ってきてください。お一人様も大歓迎。ただいま絶賛チケットなども発売中です。ホームページを見てください。さあ、えー、ガゼレレ大合唱ツアーも い, いよいよね、2018年も大詰めですけど、はい。 和歌山と大阪。和歌山、大阪行きますよ。関西勢。関西の人。待ってますよ。久しぶりにワイワイやりましょう。遅れレレ持ってきてね、えー。初めての方ももちろん大歓迎です。お一人様も本当大歓迎。話しましょう。何でも質問に答えます。どんなことでも答えますよ。はいはい。はい。最後、十二月は沖縄まで行きます。沖縄の方。遅れ レ, レやって、さあ、だってビーチ、ビーチだし沖縄。遅れに合うよ。はい。よろしくお願いします。本がいろいろ出てます。はい、こっちどん、ド、え、ン、ー。主婦の友から出ているガズのいいこと言ってる本。 大好評発売中です。この間 NHK の取材も受けちゃいました。はい、続いてこちら、ドンリッドミュージックから出てる初心者用を送れる教則本、こちらも大ヒット中です。これ超初心者用ですから、まあ、みな、ここよく見てる皆さんあんまり必要ないかもしれない。これから始める方向けです。はい、もろもろいろいろやっております。ホームページでいろんな動きをチェックしてください。えー、大好きな曲、音楽、やる、弾いて歌う、これ最高です。皆さん、弾ける方はどんどん教えてあげてくださいね。ありがとうございました。さようならバイバイ。